クレッシュマンは阿蘇市浪野にありますお蕎麦屋さんにお勤めの女性をご紹介しますよろしくお願いしますよろししくお願いします、はい、ではまずお名前と年齢そしてお住まいの場所から教えてくださいはい、市原良子27歳浪野の有弱に住んでいます、うん、あのこちらのお蕎麦屋さんは、はいえー、とおばあさんの代からされているそうですね、はい、そうです、うん、で今はお母様と一緒に二、はいはい、人でやってます、うん 土日を中心にということですが、はい、それ以外の日はどんなお仕事をされているんですかは食品加工販売で道、うん、の駅の方に出させていただいてますあじゃあお母様とお惣菜とかを作って、はい、どんなものを出されているんですかはおはぎとか、うん、石飯が主に作ってます、うんうん 土日のお蕎麦屋さんのお仕事もお母様と一緒にされているそうですが、はい、お蕎麦どんなお蕎麦を作っているんですかは10割の手打ちなので 100% ですね。はい並野はね蕎麦のおじなので、はい、結構あのお客さんも常連さんとか昔ながらの方とかいらっしゃるんでしょうはい昔からそうですね、うんうんうん、近所の方とかがよく来てくれますああそうなんですね、はい あの伺ったところによりますと、う、は、こ、い、さん、夢があるそうで、はい、それに向かってねあの、お勉強中なんだそうですが、詳しく教えてもらえますか、はいまあ、ネイリストになりたくてですね、いつか自分のお店を出すために、今頑張ってます、うん、じゃあ今、そのネイリストになるための勉強中そうです、うん、勉強させてますはいしてます。 ネイリストになるにはどんな勉強をして例えば試験とかがあるんですかそうですね7月に試験があるので、うん、母とか他の人の爪を借りたりして練習してます、うん、ああそうなんですね、はい、またどうしてそのネイリストになろうと思ったんですかえっ、ー、と友達にしたのがきっかけですごく喜んでもらえたので、うん、あこういう仕事したいなと思って頑張ってます、うん じゃあそのお惣菜だったりお蕎麦屋さんも手伝いながら、はい、夢に向かって頑張っているという、はいまあ、7月が試験だということであの合格して、はい、自分のお店がねよくも出るといいですね<笑>、はい、頑張ります、えー、とでは、えー、ちょっとプライベートなことも聞きたいんですが、はい、27歳、はい、ということで結婚願望とか は, はありますありますか<笑>何歳ぐらいまでにしたいとかあります<笑>本当はもうしたいんですけど<笑> まだそうですね三十までですかね夢をまず夢が先ですなるほどはいその後にゆっくりとはいゆっくりとじゃどんな人がタイプですかそうですね優しい人多いんですけどもう笑顔があって頑張り屋さんが一番いいですはいもしそんな人と阿蘇で出かけるならどこに行きますかそうですねカトリンに行ってーカプリンちゃんに会いたいと<笑> いいですねはい、なんかこうね動物を可愛がる男性ってねきっと子供好きだったりとかいいイメージがありますもんね、はい、なんとなくわかります<笑><笑>ではお仕事の PR とまた夢に向かっての決意などありましたら聞かせてくださいはい、はい、えっと道の駅あそ神楽園色彩の方にご惣菜を出させていただいてます、えーうん、春酵母一原晴海で出しているのでぜひ食べてくださいあとそばどころ有弱も土日営業しているのでぜひ くださいはい、はいえー、ネイリストという夢を持った、えー、市原涼子さん今回はご紹介しました、はい、では、えー、フレッシュマンのポーズでいきますね、はい、いきますよ、はい、じゃあカメラに向かってせーのフレッシュマン<笑><な><笑>頑張ります<笑>